狙い目は右から2つ目のバンカーを狙っていきましょうおおちょっと左行き過ぎ遠回りフェアウェーはフェアウェーだけど遠回りフェアウェーど真ん中うん OK 参加カー方向2直ですはい。16番パー4第2打です萌香選手ホールマッチは1アップスコアはイーブン賞金まで3ホール全部すべてパーが欲しいですここでバーディーを取って貯金を取りたいです おすじってるおおナイスショーワンピンぐらいだ、はい、内緒。ナイスショー第2打モイカ選手をオーバードライブしてますはい残り何ヤードですかえ残り何ヤード ?9 番九番アイデアになりますあ方向はいーい OK! 一応乗ったってます。はい、乗りました。ストロークもらってるんで、手がち。ワンダウンだから取り戻したい。ああ。失った。へへへ。またまた失った。<笑>残念でした。ハンデが一ストロークあるので、萌エガ選手は入れないと勝てません。 またイーブンをキープするためにここは入れときたいところです今一読み切れませんでしたナイスパー目が悪いです17番ホールパー4短いパー4ですが左右にバンカーがありプレースメントがちょっと難しいです現在ホールマッチはイーブン萌香選手スコアイーブンここバディーを えー、右ラフ、右フェアウェイ、タコまあナイスショット。マ、はいま、イ選手オーバードライブできるか。はい。交差 っ, った。全然ダメ。まあ左に帰ってきそうな感じです。はい。えー、17番セカンドショット。この17番はハンデがありません。ぜひ乗せたいところ。 <笑>悲しい事件。何が起こったの。お。こんな感じでしょうか。いい感じ。は、いい感じやと思う。はい、さあ、十七番セカンドショット。残り百五、はい。四十六。四十六。 ちょっと左まあでもナイスオンでした、はい、上りの約メ1 0 m バーディーパットです、はい、んナイスパー、はい、ということで私は入れないと負けてしまいます 欲しい途中まで入ったと思ったのに<笑>、えー、インダストリーヒルズアイゼンハワーコース有名な18番ですフルバックからだと、えー、なんと627ヤードありますあですが今日はホワイトブルーコンビネーションなんで白からになります、えー、白からで579ヤードあります、えー、長いパー5です えー、現在、萌えか選手スコアはイーブンパー、えー、ホールマッチはワンアップとなっています、えー、このホールはストロークもらえますので、えー、18番の勝負どうなるかうご期待くださいさいあ最終ホールまでもつれ込んでいる勝負です萌えか選手ここパーで上がれば賞金200ドル獲得 ど真ん中ナイスショットでした、はいさあ。ホールマッチ負けられないバンバンだけど、はい、パーで上がらないと勝てないよな。長いじゃなくて本当。うん、オッケーセンター。 重心がずれたけどダッシュショット。オ、okay. ッ、えー、勝負もいよいよ仮境に入ってきて、ね、十八番ホール第二になってでます。モエカ選手に十五ヤードほど置いてかれてますが、なんとかフェアウェイーまーでパートす。パス。うん、オッケー。ナイスキック。オッケー。 第二打。おお、内緒。ちょっと右だけど、まあ問題ないから。問題なし。なんかおかしい。十八番サンダーベンチ。来ました。えー、残り百九ヤード。ピッチングできます。なんとか乗っけて、スーパットで。 ボールマッチ、いい感じに戻したいと思います。お、いい感じ、見た目。あ、多分いいと思います。三、まあまあえー、打目、萌香選手、バーディーが必要なので、ベタピンに寄せなきゃいけません。残り百七八ヤード。ちょっとダフった。 ちょいショートいねー左バーディーパッド上りのくらいに絶対ゴヤスパッドで単で1であるのでカード上がってイーブンに戻したいですおお。おっしい。惜し い, 惜しいナイスタッチ さあもういか選手、バーディーパット入れると100ドル2パットで200ドルおお、ナイスパー、はい、はい、おめでとうございま す, いますイーブンで200ドル獲得ですホールマッチはイーブンになりましたお疲れさまでした。 はい、18ホール、お疲れ様でした。お疲れ様ですまずは今日の感想、えっと、初めて回ったコースなんですけど、パブリックやけど結構綺麗で、面白いコースでした。で、えっと、自分のゴルフは、えっと、ショットは、えー、まあまあ良かったんですけど、えっと、動画見てもらったら分かると思うんですけど、パターンが全然だめで、先週とその前に試合も結構、パターで苦しんだので、今週はいっぱいパターンを練習して。 来週の試合に備えいまー今日は、えー、イーブンパワーだったので、えー、賞金200ドル獲得ですおめでとうございますホールマッチは結局、えー、イーブンだったので、ね、残念でした、はいはい、ということであと3ラウンド、okay. えー、ミッションヒルズでピート・ダイ、えー、アーノード・パーマートーナメントコースを回って今日と同じような感じでやっていきたいと思いますじゃあ明日に備えて はい、あのパッパの練習ちょっとする。いや、家でします。あ、そう、家でします。わかりました。はい、はい、じゃあ、それじゃ、お疲れ様でした。お疲れ様です。はい。